こんにちは。えー、長時間相関と非整数ブラウン運動数理ね。これで、えー、5本目、5回目の、えー、内容になります。でね、これ長時間相関。で、今日ね、ここね、えー、短期記憶って書いたけど、これも言い換えれば、えー、短時間相関。ね、いよいよその短い、長いを議論できる、えーねえー、用語が登場しまして、 えー、長時間相関で実は、えー、長期記憶とも言います。はい。で、今日はね、一時自己相関、あ、言うかもさい。一時自己回帰過程っていうのを、えー、使って、えー、まあ、こういう確率過程における記憶っていうのは何かっていうことを説明していきます。はい。 今日の講義のポイントだけども、まあ、自己回帰過程。まず一般形を導入します。一般な形ね。自己回帰過程の一般形を導入して、そのパワースペクトルを、えー、計算する公式を、えーまあ、紹介します。で、えっ、ー、と、これだね。パワースペクトルなんで大事かっていうと、まあ弱定常っていう非常に単純化した、えー、数学的な枠組みの中で、えー、考えると、ね。これはまあシンプル。 で、この弱定常過程は、基本は、時間発展のルールは、もう、えー、自己相関関数、自己共分散関数で完璧に特徴付けられる。で、言い換えれば、これね、自己相関関数と、えっ、ー、と、パワースペクトル、パワースペクトル密度は、これ、フーリエ変換する、1対1の関係だから、ふあの、パワースペクトル密度、パワースペクトルが分かれば、同じく確率過程っていうのは、 特徴付けられるよ。もちろん、弱定常の過程のもとで。はい。ということで、ね。自己回帰過程っていうのは、弱定常過程の中でも、まあ、代表的な例だ。これを説明します。で、2番目。えー、自己回帰過程。で、一時の場合ね。これ一時一番簡単な場合だけど、このパワースペクトルの構造について、えー、紹介します。これはもう大事なとこ。最初に言ったね、パワースペクトルを読めるようになる。形を、形から、 パワースペクトルの形から意味を解読できるようになるっていう基本。これが2番目です。はい。次、一番下は自己回帰過程。一時自己回帰過程の記憶っていうのは実は相関と同じなんだけど、えー、記憶の長さはパワース、パワースペクトルのクロスオーバー周波数っていうふうに、まあ、記憶の長さってどうやって、どのくらいあるのっていう、この長さを、まあ、え調べるとか特徴づける。ね。この方法を説明します。これは3番目です。はい。それでは行きます。 まずね、えー、一般的な自己回帰過程。これはこっち側の式だな。次、えー、数があるよ。M 字、大文字の M で書いた。で、M が1だったら1字、M が2だったら2字、3だったら3字で、一般にこれ書きました。で、えー、これね、AM っていうのはな、係数。な、モデルのパラメータだけど、係数、これ与えられます。で、えー、小文字の M が1から次数 M まで変わっていくよ。 順番にね。で、デルタ T っていうのはサンプリング感覚。ね。で、ここに出てくるのがホワイトノイズ。でね、急に変わって申し訳ないけど、ここでは確率過程ね、あ、確率変数。イプシェンって確率変数なんだけど、小文字、小文字っていうかギリシャ文字の小文字で書いちゃいました。ここから大文字、小文字の区別が曖昧になるっていうか、確率過程で、確率過程、確率変数であっても小文字で書く。ね。 ごめん、ルールを破ってごめんなさい。ここはね、実はあのー、風流変換を大文字で、風流変換されたもの、つまり小文字 X を風流、小文字 X を風流変換したものを大文字の X で表したいっていうのがあるんで、ちょっと確率変数の大文字小文字のルールをここではちょっと破ります。はい。これ注意してください。ということで、ここにホワイトノイズ。で、これはホワイトノイズで駆 動, 駆動される過程という風に見ることができるけど、まあ、シンプルな例で見たらいいな。 例えば、ま、デルタ t って1で取れる場合が多いです。で、これはね、現実の世界の現象を考えるので、一応ね、一般形としてデルタ t っていうサンプリング時間間隔を入れてあります。はい。で、じゃあデルタ t を1、簡単化しようよ。で、一時 AR 過程で書いてあるけど、これね、ああ、言うの忘れた。自己回帰って英語でオートリグレッシブだね。オートリグレッシブだから、頭文字を取って途中の A とリグレッシブ R だね。で、AR プロセスとも呼ばれます。だけど、そこでここ。 はい。1時の AR プロセス。これは係数が1個だけ。1個、時間が1個ね。t, t の時刻の値は1個前の時刻。t-1 の時刻とそれにノイズ。ホワイトノイズが足されたものですよ。っていうことですね。はい。で、2時の場合は、これ。1個、2個前まで入ってるね。で、同じく、ここ、ホワイトノイズ。ね。加わってますよ。っていうことです。はい。これが、2時です。で、こういう過程。で、 この自己回帰過程のパワースペクトル密度をまあ求めるっていうのがまあ最初のこの講義のポイントです。で、あもう一つね、ちょっと言っとこう。これ、そもそもこの式書くのはいいけどさ、これ一体、えー、どういうふうに使うのとかさ、どういうふうにあの自然界の現象を理解するときに使われるのっていうことを、まあ、こう言葉だけで触れときます。これどうやるかっていうと、まずね、 一つの使い方はこれ。まあ時系列のモデルって言って、まず観測されるようにギザギザした時系列が観測される。それにね、このモデルを当てはめる、フィットする。つまりは、その時系列を一番うまく再現するようにこの係数を決めるんだよ。ね。そうすると、この係数が決まると、今度はね、これから言うこと。そのプロセスのパワースペクトルが、この係数との関係で求めることができるんだよ。つまりわかる 時系列はギザギザしてんだけど、えー、モデルを当てはめると、係数の a1 とか a2 とかが計算できます。それを使えば、パワースペクトルの形を今度、その係数を使ってね、推定することができるんで。これはね、ペリオドグラムっていうやり方と別のやり方ね、FFT ね、ファーストフレーレトランスフォームとか別のやり方なんだけど、はい、そういうふうにやったりできます。あとはね、このモデルを仮定すると、まあ、数学的な理解っていうのを、まあ、 深めやすいっていうこともあるんで、ここは主に数学的な理解。まあ数学、これを使って、まあ数式を使って、こういうプロセスでまあ、まあ考えてみましょう。そしたらそのプロセスでどういう性質がありますかっていうことを、まあ、考えるために使うんだけどね。まあこれは分かりやすいプロセスなんで、これを使います。しかもまあ弱定常の中でも代表的なものだ。はい。じゃあ自己回避過程。AR プロセスやっていきますよ。じゃあパラスペクトをどうやって求めるかなんだけど、ちょっとその前の準備がいります。で、 線形システム。これ何かっていうとね、要はね、X が入力、X が入力の、まあ、時系列だの、ね、要は何個かの値を、X のベクトルをシステムに入力すると、Y っていうのが出てくる。この場合はね、1個値が出てくる。するよ。で、その時に、X、いくつかの X にこの係数 A っていうのをかけると、Y が決まる。こういうシステムをね、線形システムって呼ばれます。で、ここ、M はね、さっきね、G、あのー、AR モデルだと、AR モデルの 次数に関係してたけど、ここはマイナス無限から無限、一般で書いてます。はい。ね。この関係の時。で、実はこれね、こういうふうに見ることができます。この AM っていうこの数の値のこのセットと、X っていうこの値のこのセットね。この二つのこの値のこのセットの畳み込み計算。離散の畳み込み計算と見ることができるんで、 これらをそれぞれ風流変換したもの。y を風流変換。小文字を風流変換したものを大文字 y で書くよ。であの、係数、小文字の a を風流変換したのを大文字 a。あの、x を風流変換したのを x とか、大文字 x で書くと、こういうふうにさ、この計算は畳み込みなんだけど、ここは掛け算で書けますよっていうのが、これが畳み込みって言うんだよね。で、ここを詳しい数式での説明は省きます。 畳み込み定理っていうのを知っといてくれれば、これ、あ、なるほど、そうだねってわかるし、ちょっとこれは機会があれば、また計算過程は計算過程でね、あの、また詳しく示す、えーまあ、動画とか説明をまた用意したいと思います。ここでね、細かくまた計算を示してても時間が長くなるし、あのー、ね、えー、まずはそう、ポイントだけ理解したいっていう人もいると思うので、はい。このまず関係ね、 こういう一般的な線形システム、X 入力出力 Y っていう関係の時に、この係数 A をね、こう、まあ、使って書くと。はい。このにフに風エ変換すれば、それぞれがこういう風に掛け算で、それぞれってのは A と X だけどね、なります。で、ここで、X、Y、大文字これ Y、ちょっとフォントが変わっててね、大文字 A はこれそれぞれね、はい、X を風エ変換、Y を風エ変換、係数 A を風エ変換、 したものです。はい。ちょっとね、ここでね、えっ、ー、と、風呂変換する区間が違うじゃないかと思うかもしれないけど、これ、あのー、時系列の周期性を仮定することで、これ、えー、全部、えー、畳み込みたり証明できます。いいですかね。時系列の長さが大文字 N ってことだな。係数についてはね、あのー、一応この、この場合は、無限まで用意してます。はい。こういう関係がないとしてます。じゃあ、これを使ったらね、AR モデルの、えー、 パワースペクトルって簡単に計算できる。この関係を認めさえすればね。はい。ということはどういうことか。これはどういう意味かっていうと、この関係使います。元の式ね。これなんか AR モデルに似てるけどっていうんだけど、一回ね、この形のまま、パワースペクトルの関係式みたいなのに直します。はい。パワースペクトルって何かっていうと、ある時系列。この場合は Y だったらこれをフーリで変換して絶対値を取って二乗して、 時系列の長さで割って、サンプリングインターバルをかける。はい、ここだね。ここ、あ、こっちに書いた。はい、y を2乗し、絶対値の2乗。はい、n、長さ、時系列の長さで割って、サンプリングインターバル、デルタ t。はい。こっちは、こっちもそうだね。同じく割っちゃえばいいよ。同じ、両辺にこのデルタ t オーバー n をかけると思えば、x を風呂変換したもの。これに、絶対値を取って2乗すれば、x のパワースペクトルだ。はい、それ、これは x のパワースペクトルにこうね、したいから、この部分をこうしました。そして、ここはね、残る。 こっちも絶対値の2乗。両辺を絶対値の2乗にしたと思って、ね、両辺絶対値を取って2乗を取る。そうするとね、パワースペクトルの関係になっちゃうね。えっ、ー、と、こっちか。X のパワースペクトルに、この A っていう係数を風エ変換して、絶対値を取って2乗したものをかけたの。イコール、こっちだな。Y の風エ変換ってなります。はい。この関係を、はい、使ってやります。あ、もう一回ちょっと復習が来てた。ごめん。はい。こういう関係があれば、 時系列 X、時系列 Y がそれぞれ与えられた時のパワースペクトルの関係は、はい、これ。X のパワースペクトル。あ、ここもまた文字が変わってる。今まで P っていうパワースペクトル、P を使っているものもあったけど、ここからパワースペクトル、S スペクトルの S。これごめんなさい。統一できてないけど、X のパワースペクトルは S サブ X。はい。Y のパワースペクトルは S サブ Y です。はい。で、こういうような関係で与えられて、離散の場合なんで、ナイキスト周波数は2。 デルタ t 分の1。はい。この区間が意味があるよ。ということだね。はいです。じゃあ、これを使って自己回帰過程のパワースペクトルを計算します。はい。自己回帰過程はこの形。さっき似てるけど、y ってないね。y がないんだけど、y は無理やり登場させます。どうするかっていうと、はい。これ見て、これ。こっちの式どうなってるこの式。x 引くだね。要はね、この上のこの、ここの部分を移行したんだよ。こっちのね、えー、左辺に移行した。 そうしたらこうなるよね。移行しただけ。たらイプシロンだけが残るから。で、つまりはイプシロンがね、この場合は y のことなんだけど、はい、こうです。じゃ風呂変換するぞ、これ。ね。これ、m が0の時の係数が1だと思えばいいな。そうしたら、はい、風呂変換するとこうなります。で、さっきのパワースペクトルの関係を、まあ、ダイレクトで使ってもいいけどね。ここで a はこうだな。はい。で、a の風呂変換はこうだ。ごめんなさい。 けどね、あのー、もう、だいぶもう12時近いから、夜のだよ、もうね。今日も、えー、はい。このビデオだけ撮っとこうと思って今やってます。はい。えー、係数 A の風エ変換が大文字の A です。はい、こうなります。そうすると、パワースペクトの関係はこうなるね。で、S サブ y で、y って、要はね、あの、イプシロンのことだったなここだな。こうか。イプシロンってホワイトノイズだったでしょ。だから、はい。 この関係から、はい。求めたいのは X のパワースペクトルだな、ね。S サブ X のパワースペクトルは、はい、こうだね。イプシロンのパワースペクトルを、この係数 A のパワー、フーリエ変換したやつの2乗、2乗の絶対値、絶対値の2乗だ。これで割ったやつです。ということで、こうなります。はい、いいかな。で、ここのシグマ2乗デルタ T っていうのは、この、えっ、ー、と、ホワイトノイズのパワースペクトルです。で、ここでね、よく質問が来るのがね、なんであれ なんでデルタ t かけてあるんですかだけど。はい、ちょっと説明します。これはこういうことです。はい、ちょっと説明するよ。よくね、疑問、これ。あれホワイトノイズのパワースペクトルがシグマ2乗デルタ t だよと。とよく教科書でね、いや、シグマ2乗って書いてあるけど、デルタ t って書いてないけど、だけど、今ね、サンプリングインターバルをデルタ t って考えてるからなんだ。はい、これはね、この、ここで書くぞ。 こうだな。今、イプシロンのパワースペクトル、こうだね周波数 F だ。はい。そうすると、はい。ナイキスト周波数ってあったね。これはマイナス2デルタ t 分の1から2デルタ t 分の1だ。はい。ここの間にホワイトノイズのパワースペクトルってこう一定値なんだよな。はい。そしたらこの面積。 考えてくださいこの面積いくつでしょうかね幅は引きんしたらいいよね。これ引くこれだ。要は、はい。デルタ t 分の1だ。問題は高さだよね。まあ、ここ h とするか高さが分かんないんだけどな。面積ってなんだっけパワースペクトの面積は時系列の分散と同じ。 ということはね、ホワイトノイズのこの分散がシグマ2乗っていう風うに仮定したから、今の場合どうなるあ、面積か。横かける縦。つまり、はい、ここだね。ここに書くか。横はデルタ t かける h は分散と等しいね。面積で。はい、分散。はい、だから h はシグマ2乗デルタ t だ。必要だね、これ。 ナイキスト周波数がある場合はこれ必要なんで、サンプリングインターバルがデルタ t だからここにデルタ t が登場します。はい。ということで、はい。一般的な形、ね。M 字、大文字 M 字の自己回帰過程、サンプリングインターバルがデルタ t。ホワイトノイズ、そしてそれは平均0で分散がシグマ2乗ですよと、その場合のパワースペクトルはこうです。はい。ここまでいいですか はい。ということで、じゃあ、え次、ー、いきます。はい。そうすると、ね、ここからね、もう単純な話。今回のタイトルだって、一時のでいいんだもん。一時の自己回帰過程。まあ、一時の AR 過程。AR 括弧1と書いたりするんだけど、これのパワースペクトル計算しましょうよ。ってことだね。で、ここはね、もうもっと簡単化するよ。はい。デルタ t を1としてやる。だから、係数は A1 つだけだね。 x of t は a かける x の t マイナス t なね。それホワイトのです。はい、このパワースクリプトはこうなりますよ、と。はい、これ、さっきの公式覚えてるかなね。えー、どうやったうん。一個前戻るかうん。よし。まあ、簡単に、方針だけ確認すると一個前戻るよ。はい、こうだったね。これ。 そしたらさ、これを使うと、こうだな。はい。一時の場合どうなるかなだ合わない。一時の場合は、要は、え、大文字 M が1だからさ。一応公式的に書くとあ、あ一時の場合、しかもデルタ T は1とするよ。 そうすると、はい、この式見たら、はい、これどうなってるえー、シグマ2乗だな。デルタ t は1だ。はい、そしたらここ。1-3 ョンだけど、もうさ、m はね、小文字の m は1だけでいいんだから、a1 の e のマイナス i2πfm は1だな。デルタ t を、え、1だ。こうだ。こうなるね。だから、さっきこれ、 ね、覚えといて。じゃあ次の。どこ行くぞ。はい、これ覚えといてもらうと、はい。一時の場合は、ちょっと下に持っていくるぞ、これ。こうだね。一時の場合はこうだから、今の場合、はい。a 一、まあ、サブ一はいらないから消すか。うん。こうだな。はい。あとはもう単純。ちょっともうちょっと小さくなるぞ。一回で小さくなる。はい、そうするとさ、これ。 計算していくとこうだね。えぇ、ー、シグマ2乗だし、これ、えー、要は、これ、覚えてこれね。これは、1マイナス、a の e のマイナス i2πf。そして、絶対って複層強役なものをかけるから、a の e のプラス i2πf だ。 見えるかなちょっとわ、わきちゃった。線がわきちゃった。はい、こう。はい、こうです。で、あとはこれ。もう、こうヒントだけにするよ。e のマイナスアイ i 2エフは、これはオイラーなの、ね。えぇ、2エフな。で、プラスアイの、あ、ここね。まあ、こうしようか。本当はマイナスか。えぇ、sin のマイナス。 間違えました。すいません。えー、サインの、マイナス 2πf だ。はい、いいかな。で、マイナス、これは偶関数だからプラスのままで、これはマイナス、期間数だからマイナスの前に出すと考えたらいいやな。はい、ここでこういう、この公式を使ってください。こっちをプラスの時はも う, う、鼻からプラスプラス。はい、ということでこれを使えば、こうなります。いいかな。計算してみて。 はい、サイン2乗足すコスサイン2乗が1っていうのも使ってますよ。はい、こういう風うになりますあ。意外と単純だねっていうことで、パワースペクトル。グラフで書くとこうなります。この白い実践です。で、ちょっとね、グレーの発線がいっぱい、ちょっとね、点点点んいくつか書いてるけど、これについてちょっとずつ説明していく。で、はい。今日やる内容で2番目に言ったことあるね。一時の自己回帰過程のパワースペクトルの特徴って、どうなってますかだけどこれ。で、もう一つちょっとね、 注意ししてほしいことがあるのこれねみんなねグラフが書いてあったらこういうふうななんかこういう台ね象の花見たベロンみたいなこう<笑> な, なってるなってここね、まあ、ここは必要じゃないないっていうかまあこれ重要っちゅうやこうなってるかとねだけどねここねこのグラフってねログログ取ってあることに注意して横ログ縦もログ取ってるからログスケールで取ったらこういうふうになってるからねログスケールじゃなきゃねこうどちらかというと単純にずらっと下がる形見える見えるあこっちが あの、ログ、あ、書いときゃよかったけどね。はい。これはね、ログになると、ログログになると、こうなるんだけど、特徴、言葉で言っとこうよ。ね。はい、ここだね。平らになってんだよな。周波数が、低い側で、ね、低い側で、えー、平らになってる。ね、ここ。でも、書いた。ホワイトノイズのような、プラトーテラのは、ね、台形ってここ、こだ平地みたいな。 平らになってる部分があるね、これ。そして、ここはね、ログログにとって、ここはね、マイナス2乗で、スロープがね、落ちていってる、ね。こっちが。こっちが。このスロープはね、マイナス2乗で落ちてる。マイナス2乗。これね、これ F の2乗分の1で落ちていってます。こういう特徴があります。それで、どうしてこういう風になるかっていうか、これを近似的に表したのがこれ。まずね、F がとっても小さい。もうゼロにすげえ近いということになると、コサインの 2πF をテーラ展開したらどうなる 1マイナス2分の 2πf の格パ 2πf 括弧した二2乗だね。次はプラス4の解乗分の1っていうふうになるの。知ってるかなそうするとね、ここ、f がすごい小さいともうさ、f の2乗ってすごい小さいからっていうことで、周波数がすごい小さいときはこういうふうになります。あとね、まあ周波数が、あ、f がすごい小さいと言ってもまあそんな0にすごい近いほどではないけど、0.5。 よりちょっと小さいぐらいだったら、1より小さいからさ、0.5 ぐらいだって4乗したらすごい小さいよね。4乗すると。6乗するともっと小さい。ということで、まあ、F がある程度小さいときには、まあ、一番支配的なのは2乗だ。F の2乗の項だから、じゃあ F の2乗まで残しましょうよっていうふうにすると、こうの、こういうふうに禁じできます。いいかな、これを F の2乗、 いいか全部より小さいの全部消したらこう、F の2乗だけ残したらこう、4乗以下が消えた。はい、これ、するとこの破線だな。まずね、この一番、この上側のこの破線っていうのはこれだ。あ、見えないか。指が切れちゃう。ごめん。これだな。これがこのね、この実際ね、平らになってる。あ、平ら合ってるみたいだ。ここまで合ってるもんね。これ途中消えるけどね。はい、次こっち。この、えー、これだ。これのね、シグマに。 この 4a 分のシグマ2乗かけるこの πf のマイナス2乗ってやつはこのね、ここの波線だ。この斜めの線。合ってるね。結構合ってるね。ここら辺合ってるね。っていうことで悪い禁止じゃない。で、この区間だけど、どうやったかっていうと、この2つの線。これは平らな線。こっちは斜めの、斜めの線。これの交点を計算しただけだ。交点はこれで与えられますよっていうことで、こういう風になります。 はい。で、はい、こういう風になると、この形って一時の自己回帰過程なんだなっていうことがあるんだけど、意味だ。解釈だ。はい、ここでやっとね、うん。パワースペクトルを読むっていうことの説明に移れます。じゃあ、説明するぞ。もう書いたね。ホワイトノイズのようなって書いた。はい、やる。あ、これをちょっとじゃあまだもう一回見てほしいな。 これね、何やってるか。もう一回やるけど、これ見て、横軸がね、今、100から600。で、あ、AR、自己回帰過程の係数を、A イコール 0.98。この場合に、ね、は、係数が1に近い方がいいな。0.99 いくつとかさ、非常に近い方がいいんだけど、はい。この場合 0.98 にとって、グラフも書いてます。で、そうするとね、これね、今ね、組織化っていうプロセスをしてて、これはね、細かく600ぐらいの点を書いてあるんだけど、 えー、もう一回再生し直すからね。そうするとね、何万何十万っていう点から、どんどんどんどんこうグラフをね、かっ、こうなんちうか、拡大していく方、うん。あ、こグラフをね、遠くから近くへ見ていく感じ。わかる遠くから、あ、あダメ、点かな。遠くから近くへ見ていく感じになってるんだよ。はい、ちょっともう一回あるぞ。もう一回見てよ。ここに現れるグラフは、グラフが、すごい長いグラフがあって、遠くから見ているのを、 だんだん近くに見てるんだ。しかもでも縦の幅はね、固定。はい、見ていきますよ。こうだ。だんだんこう、一万五千が8千、6千、4千、3千、2千、1500、1千、6百っていうんだ。だんだんね、こう変わっていったんだよ。で、これちょっと早すぎるから、まあ、もう一回だけやるか。もう一回だけやるぞ。で、2万か。二万、1万、一万、6千っていうふうに横の幅だけ書いていってると、グラフの見た目がどんどん変わっていくのがわかるかな。もしあれだす。 巻き戻してみてみて。はい。ということで、ここ、書きました。これ、周波数が低いっていうのはね、どういうこと波がゆったりした構造だから、これね、ゆったりした変化なんだよ。だから、時系列の、どちらかというと、荒い構造を見てること。こっち側はね、どうなってるこっち側はね、周波数が高い。細かい振動だね。細かいしュー振動。これは、細かい構造を見ることになってる。まあ、音でこれ言う必要ないけどね、例えばこうだね。 えー、周波数が低いって波がゆっくりだと音にするとイメージできる声が低いんだよねこういう感じ。声が低い。これね。声が。声。あ、ごめんなさい。声が低い。声が低い。あ、うまく出るか。声が低い。あ、いまいちだな。高い方は綺麗に出るね。これ高い方は綺麗に出るけど、ちょっとエフェクトがいまいちだから今日はこれでね。あんまり 深, いいしま深追いしません。はい。じゃあ、細かいってどういうこと 荒いってどういうことだけど、はい。次の例でもう一度。荒い構造って書いたね。ここね。これどういうことかって見て、これ。横軸をね、すごーく長く取ってるの。これ。100?140 万点ぐらい取ってない、ね。ここでね。時系列140万点取ってるんだけど、これ何したかっていうと、実はね、元の時系列をね、600点飛びにプロットしました。 これね、一時の AR 過程。A の値は A イコール 0.98。これを600点ごと途中間引いて、つまり荒く取ってグラフを書いたのがこのピンクのやつです。はい。これに、えー、似たようなグラフとして、下には全く完全なホワイトノイズ、純粋なホワイトノイズを書きました。これは別に同じもの書いてないよ。これホワイトノイズと呼ばれる時系列の、ま、正規分布したやつだね。ガウシアンホワイトノイズ。 はい。ガウシアンホワイトノイズ。これを書きました。そしたらこれとこれ見て。あれ見た目どうあすげえ似てるよね。あれホワイトノイズ似てるじゃないこれ。つまり一時の AR 過程ってすごく荒く見るっていうのはこういうことだね。まびいて見ていくと、もうほぼホワイトノイズだ。しかも見てこれ。ホワイトノイズって要はこうだったよね。隣同士の値がさ。 相関してない。無相関だ。だからこればらけてる、ばらけてる。なんか、斜めにこう線画になってる構造が見えないから、無相関なんだよ。じゃあ上の AR 過程、これどうなってるうん、同じく、6、い、これどん、い、隣じゃないんだよ。600点飛んでんだよ。600点ごと取ればもうこれ見てない。あれ同じくやっぱり、なんか、こんな構造見えないね。そう。無相関に見えちゃうんだよ。ということで、はい。 すごく点をまびいて荒く見た構造はこれ。平らだ。平らとくればホワイトノイズだだからホワイトノイズみたいになってるんだよ、この辺は。荒く見ればホワイトノイズなんだよ。じゃ細かく見ていくぞ。細かく見たらどうなるうん。スライド用意してあります。はい。細かい構造はね、実はね、見た目がね、変わってくるんだよ。ホワイトノイズだったらね、細かく見ようが荒く見ようがね、常にこれだ。下、下の声だ。 だけどこれ見て、細かい、あれなんかこれとは違うね。この、下が難しい。これが実際の AR モデルを、これ、幅が違う、全然。400まで撮ってるね。400ぐらいまでしか撮ってないんだよ。こっちは140万だけど、400。これ間引いてません。はい、そうすると、これホワイトノイズとこれ似てる全然似てない。何と似てるかって、これね、ちょっと後でまたね、詳しくは、今日は、名前だけが登場してるけど、ブラウン運動って言ってね、 値がどんどんどん、ホワイトノイズを積分したやつなんだけど、書きました。比較するために。な、似てるでしょっていう議論だけです、今日は。似てるよね。似てるよね。で、実はね、ここがね、マイナス2乗になるっていうグラフ。まあ、元の時系列。パワースペクトルがここがマイナス2乗になるものって、ブラウン運動と呼ばれるやつです。つまり、細かく見ていけば、拡大して細かく見ていけば、はい。ブラウン運動になる。 はい、だからこの、はい、解釈の仕方は何かっていうと、あ粗く見ればホワイトノイズみたいなね。ホワイトノイズって相関がなくなってる。ここ。ブラウン運動ってこう、ちょっとね、えっ、ー、と, と、隣の値とすごく近い値が登場してるんだよ。ブラウン運動ってね。いいかなわかる隣の値、5が出たら次も5ぐらいが出てんだけど、そういう風に隣の値とすごく似た値が出るんだけど、細かい部分はブラウン運動に似てるっていう、 パワースペクトルはこれは細かく見て、荒く見てっていう、この、ね、周波数の対応、違い。そして平らだであればホワイトノイズっぽい。つまり相関がなくなってるってことはこの辺から、こっちへ。相関がなくなってるこの辺から、難しいな、手をまったいらに。このこっち側。こっち側。ね。相関がなくなる。 実は、相関っていうのが、ここの、ここで言う、記憶っていうのは実は相関のことを言ってます。なんか脳の記憶とかそういうのは全く関係ありません。ここでは記憶っていうのは相関のことですよっていうことです。はい、今、パワースペクトルを計算したね。で、実は、えー、こうだ。まあ、自己相関関数。自己共分散関数も大事だよね。だってそれが元々だったんだもん。あの、弱定常の過程では。はい、これの自己共分散関数っていうのは、これ。 ね、隣り合う値っていうか、K だけラグを取ったやつを掛け算して、期待値を取ると、こうなります。ね。で、ここ A の形状って K がね、時間差、ラグだ。ね。はい。で、それを分散。つまり、K を0に取ったやつが分散だから、今平均0。ね。えこうい う, うに A の形状っていうのが自己相関関数になりますよ。つまり自己相関関数 C、これタで書いてる。ごめん。CK っていうのは、 こういうふうに、まあ、指数関数になりますよっていうことだ。はい。で、ここ見て。記憶っていうのはね、要は相関。まあ、ちょっと先にグラフちょっと、ね、見せてるけど。相関があるっていうことを、ここでは記憶があるっていうことだ。だって元の値の影響を受けてるってことだからね。だからこれ相関があるとなるとこうだな。こういうふうに。 こう直線的な構造からで、独立と相関違うって言ったでしょここも大事。はい。相関がないとこういうふうに、丸くぼやーっとしてる。これ相関がない状態だよね。ホワイトノイズみたいなやつだよな。はい。そしてちょっともう一個戻るぞ。これ見て。うん。自己相関か。あ、これ計算言いたいけどな。これもまあちょっと、あの、これかけて期待しとればいいだけだ。 全化式になるからねあ。一応書くか。まあいいか。はい、これも、うん。えー、これをま、まあ、考えてみて。うん。計算はね、あのー、これ。まあ、例えば両辺に、えっ、ー、と、x、t をかければいいかな。あるいは、xt-1 を両辺にかけて、両辺の期待値を取れば、ええー、全化式、隣同士、ね。 あの、自己共分散関数の全化式が得られますので、それを解けば得られます。計算できますよ。いいですね。ってことです。はい。じゃあね、次。一時の自己相関、あ、一時の自己回帰過程は、短期記憶を持つんだよ。有限の幅だけ記憶を持つ。記憶、言い換えれば相関だね。自己相関だ。短時間だけ相関を持つ。じゃあ、どのくらいの長さ 相関がなくなるって相関がゼロになるんだね。どこだろうでどっちこのゼロになる。ここら辺だね。で、よくね、時定数とか、え、緩和時間とか言うのある。これね。えっ、ー、と、これについて、ちょっと、えー、ちょっと待って、俺書いたかな。あ、書いた、書いた。次、ちょっとやります。はい、ここだ。はい。じゃあ、 今、これを言ってんの。自己回帰過程、一時の自己回帰過程は短期記憶過程の代表例って書いてあまあ記憶があるんだけど、相関があるんだけど、短期だよと。ね。はい、これがパワースペクトルだったな。で、はい、ここの FC ってクロスオーバーっていうのはね、これも言い方、あの、なんか結構説明してないんで、クロスオーバーってのは要はね、振る舞いがこうガクンと変わるこの折れ曲がってる点をクロスオーバー点って言います。だからこの辺も、ままあ、完全じゃないけど、 平らだったところが、ここら辺でなんとなく、はい、下の下りに変わっているって、この点です。これはさっきのさ、近似式の交点を求めた、ね、値。これがクロスオーバー周波数と呼ばれるものです。で、自己相関関数だね、これね。記憶がなくなるってことは相関がなくなるんだけど、はい。あここら辺にちょうど0になってくれてるんだよ。まあ、指数関数だって、 ね、0ではないよ。完全には0じゃないけども、見た目ほとんど0だもんね、ここ。この時刻って何かなこの時刻って、この長さって、実はこの長さってね、クロスオーバー周波数の逆数を取ったものなんだよ。ね。で、よくね、自己相関関数の時定数ってあるよね。指数関数の時定数。あの、肩の e の何とか上の肩がマイナス1になる時刻。ね。時間間隔。 これをね、時定数とか緩和時間とか言うんだけど、それが記憶の長さだっていうふうに、まあ言われる言う人もいるかもしれないけど、見て。それってこの破線のとこだよ。えなくなってるだって、あれだよ。だいたい3分の1ぐらいになるとこだよね。1分の1になるとこだけど。いや、0とはとても言えないよ、これ。記憶、ね。相関あるよ。0.4 近くあるじゃない。相関はあるよ。記憶の長さは時定数じゃないよ。時定数じゃなくて、はい。 クロスオーバーシュースの逆数が記憶時間だよっていうことです。はい。ここ大事。だからさ、このクロスオーバー見つもるのすごい大事だよね。だってここでホワイトノイズになってるでしょ。ホワイトノイズ、つまり相関がない。ここで相関がなくなってるってことだよ。ね。だからパワースペクトル見ると、はい、これで計算しやすいよね。クロスを平らになるところを見れば、ここで記憶がなくなったんだなっていう、まあ、メッセージ、教えてくれてるんだよ。あ、この平らになってるよ、この辺で。 記憶がなくなったよっていうこと。だから、こっち、またあるじゃないところは記憶があるっていうこと。はい、ということで、クロスオーバージュアスって、この記憶の長さを特徴づけるのに大事です。そして、こう、平らに映るところが大事だね。記憶がなくなるのが平らになるところだからね。はい、ということです。でね、よくね、一時の自己回帰過程のパワースペクトルはね、ローレンチアン、ローレンツ関数と呼ばれる形を取るっていうふうにあの言われることもある。 これね、すごい細かいことなんだけど、なんかね、これちょっと言い方、まあ俺自身もそんなよく知ってるわけじゃん。知識ってのは有限だよ。そんなにね、あの、もう知らないことも多い。やはりね、こう、理系の人間、まあ、物理とか数学と、知らないことは知らないと言えることが大事です。ね、ただね、最近やっぱね、知ったかの研究者も多いね。うん。だから、そうでしょ。いや、一時の自己相関関数、じゃ一時の自己回帰過程 ローレンチャンでしょローレン、ローレンチャンでしょとローレンチャン。はい。で、言います。ローレンチャ ン, おーローレンチャーって何かっていうと、ローレンチャンってね、もうこ、結果から言うとね、こういう関数だね。えっ、ー、と、ここ、A、F がね、あの変数だと思って、F がね、なんとかプラス F の二乗分の F。これローレンチャンなんだけど、ここでねか、重要な、細かいことを言うよ、この講義は。すげえ細かいことを言う。 何かっていうと、まあ、この講義で言いたいのは、どっちか と, と教科書に書いてあること、インターネットで簡単に検索する癖を見つかること、これはそこで任せるよ。ね。で、これ簡単なことだし、基本て基本として重要なんだけど、そういうところには、あんまりね、まあ、片隅に書いてあるかもしれないけど、あんまり触れてないことについて、この講義では言いたい。しかも、ちょっとね、普段はやや知ったかぶりで言ってる。まあまあまあ、それなりの、それなりと取り込み、失礼。えー 研究者の方々、うん、あの、えー、ね、学生の方々ちょっと実はね、言葉だけしか知らないんだけど、詳しくは知らないんだけど、俺知ってる風に言っちゃったっていう人、ね。そういう人たちに知識を与えるって大事じゃないかなと今思ってます。はい。で、ローレンちゃんってね、そういう関数なんだけど、これちょっと違う。実はローレンちゃんはピンクの破線だけど、実際にはさっき言ってさ、リサンの、 一時の自己回帰過程はさ、この端っこちょっと折れてるの。このぐらい。ゾウさんの鼻みたいな。ゾウさんの鼻で、この部分があるよこ。この部分があるよね。これがなければローレンチャンだよ。なければちょっとちゃうもんね。はい。だけどさ、一時の自己回帰過程の自己相関関数はローレンチャンだ。ローレンチャンだ。という人がいるよ。ね。まあ、ある意味では正しい。ある意味正しいね。で、これどういうことかってことを言います。これはね、ここだね。要はロ、連続禁止すれば、 ローレンチなんだよと。はい、これ言います。まずね、さっきの、離散の場合、一時の自己外観点の自己共分散関数。これはね、r of k、これね、これはこうなります。で、a の形状だったんだけど、指数関数の形で書くぞ。エクスポネンシャルのログ a の形状。ね、こういうふうに書きます。これ、あ、これエクス、ごめん、うん、これ、エクスポネンシャルの型に両方載ってるからね。はい、そうするとね、この場合2つのことを考えます。a はね、1未満である必要があります。これは、 ええー、と、分散が有限である。つまり、ええと、その過程が定常であるために。はい。これ1に近い値、0.99 とか 0.98 を考えたね、さっきな。して、この、これは K はね、離散だよ。0とか1とかマイナス1とか、整数値が入るんだけど、それをね、もう実数も許しましょうということで、この K、離散を、タウ、連続に変えます。そうすると、次、自己共分散とパワースペクトルは風呂変換の関係だから、これ風呂変換しちゃうよ。 すると、これ。こうなって、この、この関数はローレンチャーなんだけど、こうなるとどうなるかっていうと、はい、こうです。ゾウさんの鼻のこのペロンとした部分がなくなってピッとなる。ね。これがローレンチャー。まり連続禁止ですれば、こうなるけどね。っていうことです。いいかな。一、正確に言うぞ。一時自己回帰過程を、 の自己相関関数を連続禁似、つまり、時間が連続で自己相関が考えられるとすれば、その、えー、パワースペクトルは、ローレンツやローレンツ関数になりますよと。そして、記憶時間がね、こうなるぞ。はい。マイナス 2π 分のログへ。これ、さっきのクロスオーバー周波数とさ、ちょっと違うよね。なに、ちょっと戻るぞ。どこに書いたかな、あ、これこれ。え、違うよね、違う。 ね。これ、じゃ二倍ルート a 分のナスだね。これがクロスオーバー周波数だよね。連続禁止したらどうなるこうなるね。あ、こうだ。え、2π、マイナス 2π 分のログ a え、どういうことっていう、思ううん。これはね、えっ、ー、と、1-a。これが小さい値だと思ってね、テーラー展開すればね、かなり2時ぐらいまでのコーンまで一致するかな。うん。 実はかなり近い値になってて、証拠にこれ、白い実践はね、さっきの理ンバージョンだ。さっき、下見て。下顔が象の鼻みたいにペロンとなってる。これは理ンバージョン。ピンクの破線は、これはローレンチアンバージョン。クロスオーバーほとんど変わんないもんね。同じだ。重なってるよ。いい禁止だ。最後のここの、端っこ。 0.5 に近いところだけちょっとずれるんだけど、ということ。まあ、記憶時間こうって書きました。ということで、はい、ローレンちゃいいよ。いいけど、これは、ま、あ連続で禁じしてあるっていうこと。いいかな。ね。元の式と完全には一致しないからねっていうところを注意してください。で、えっ、ー、と、離散過程を連続で禁じするって、これ便利なんだけど、特にこれ。 周波数がが高い部分で差が出るこれは当然なんだよなんでかって言うとさ、離散化って細かく見ていくとどう点が離れて存在してるね。点、点、点って存在してるけど、連続技術はこの間が埋まってると考えてるんだよ。この間ないもの、ないもの。ね。だからこのないものあるとして禁止してるから、こういうズレが出ます。はい。いいかな。あ、これはまあ、えー、後で、まあ、登場。うん したいとは、説明さしたいとも、この図で重要です。はい。ということで、今日は、自己回帰過程のパワースペクトル。これを求める公式をまず最初に説明して、これを使って一時の自己回帰過程のパワースペクトルを計算しました。はい。このパワースペクトルには、低周波側のプラト、平らなとこ、ここホワイトノイズの特徴と同じなんだよな。で、高周波側のマイナス二乗。こんな、斜めの。これはブラウン運動の特徴と一緒なんだ から細かく見ればブラウンドみたいなのが見えますよっていうことだな。っていうことを言った。はい。で、自己回帰過程の記憶っていうのは、まあ記憶っていうのはここでは相関のことだね。これはパワースペクトのクロスオーバー周波数で特徴付けられる、与えられますよっていうことです。はい。短期記憶。つまり短時間相関が登場したからもう長時間相関な。これちょっとほんと長くなってきたから。ちょっと次はね、あの一応ね、この長時間相関も言います。説明します。もうこれで、 もうこれはもうこれ以上見なくていいや、もう見たくないなっていう人のために長時間相関の動画をもう一本もう、これだってのはもう撮りますんで。はい。もう、あ、もう、12時。うん。行かない。近い。けど、はい。ということで今日は終わります。はい。それではどうも。